行動療法の専門家は若い頃からあった症状が親しい人との死別後に悪化する例が多いため込み症は心の空白を埋める行為なのかもしれないと話しています。 はいいさんんんかかがでででしょううう私もねこれ同感なすすよ、はい、あのそう思うんです、はい、やはり心 の, その空白を埋めるためにね、はい、あのそういったことをしてしまうっていうことっていうのはあってそれは寂しいとかあとはね過食・拒食なんていうのもそうだし、はい、やっぱりそうやってあの自分の心を満たしたいそれっていうのは一種の依存症であってあで依存するということは要するに自分がしたいじゃないんですよ、はい、常に要するにだから愛する人を失ってかわいそうなのは自分なんですよ。 相手を思ったら普通やっぱりねあの相手のことを思って自分が乗り越えていかないと心配させるなと思うのが本当のの意味の供養ですよそれを自己憐憫に言ってしまう人っていうのはだから自分一人では生きていけないって思っていてあの人がいたからなんだっていうとレシートも取っておかないと不安不安不安何でもないと不安もうねカビが生えたようかも取っておかないと不安とかこうどんどんなっていっちゃってだから割と自立してる人はほら夫とか亡くした後にみんな海外旅行行く 羽ばたちゃうだから意外と男の人の方が奥さん亡くした後意外と具合悪くなっていく人多いでしょう確かにか意外と依存していたってことの表れだったんですああ、うん、誰しもね依存はしてしまいますけど、うん、やっぱり人それぞれその形が、ね、自分を愛するってわくあよく、ね、ハッピーライフで見てますが生涯っていうんだけど、はい、相手を愛する対河になってれば絶対こういうことは起きない乗り越えていけるだから愛を豊かにしていくしかない。 加減突撃中学教頭20代の女性教師の自宅に10回も侵入したとして中学校の教頭が懲戒免職になるという事件が起きました侵入を繰り返したのは静岡県菊川市立菊川西中学校の大泉仁教頭54歳職務上のことで個別に相談に来た女性教師に好意を抱き侵入に及んだ大泉教頭 退職金も名誉もパート記事では取り返しのつかない事態を伝えています。はあ、原さん、ただこのどうどう超えてしまう人っての、ま、はあうんまあ、そうですよね。要するにこれ侵入はまた違うだから人に対してね好きになるとかいうことは別にね、うん、いいことだけども、はい、そのどう越してってのはやっぱり完全にこれ理性をもう失ってるわけですよね。はいはい、やっぱりそういう人っていうのはやっぱりある種のこうまあ超えた姿勢だけ妄想。 的だと思うんですよだからやっぱり視野が狭いだからやっぱ り, あの、はい、っぱりあの学校の先生ねなさっているかもしれないけどやっぱり狭い社会の中で視野が狭い、はい、で客観的に自分が見れないから、うん、こういう結果になって全てを失ってしまったんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、ましてのこういうその何か教える立場の方が、うん、そういうふうにこの客観性を失ってしまうっていうのは、うん、あでも多いじゃないですか、はい、そういった人がハメ外すすすってすごく多いですよね、うん、今までのほら「わイト事件でも学校の先生方とか、はい、ここ最近でも結構、はいそうですよね、ありましたでしょう だからなんか肩破りたくなっちゃうんでしょうね一回はっちゃいたクいっ<笑>とうっせきしているんでしょうかね感動は必要か主に障害者向けの情報バラエティー番組として話題を集めている n h k イ、e、テレで放送中の「バリバラ」今月28日放送会の内容がいつにも増して挑発的と「日刊現代」は紹介しています 障害者を描くのに感動は必要かなどのテーマがこの日予定されている放送内容でなんと日本テレビ系24時間テレビの真裏また通常は収録がメインながら当日は生放送24時間テレビに喧嘩を売っているのかといった憶測も飛んでいるということですはい、皆さん視聴者の方が考えるきっかけとしてはタイミングいいんじゃないかと思いますが本当に出ましてあのつい最近ああいう事件がね、はい、いろいろあっ わけですし、はいはい、ですからねそういった意味ではやっぱりその立場を知るというね、はい、あのその想像力をしっかり持てるだけの、はい、やはりそういう知識を持つということは大事なことだと思うし、でも私はこういう番組はね、はい、そのこういう記事もあるけれども、はい、私は結局見る側の心が映し出されると思うんですだから同じものを見てもそれが素晴らしいと思う人もいれば端、はい、に構えて見る人もいるだからそれはあの見る側の問題であって端に構えて見たならばその端に構えて自分をは じるべきでねはですからあのそのままを受け止めればいいだけでただただ無駄に27時間も放送する番組よりましですよもうんお<笑><笑><笑><笑><笑>えー、できたら私を抑えください<笑><笑>えー、今は私は会議になりたいです<笑><笑><笑>はいちなみようさんいかがでしょうかえいろんな考え方ができますがそうですねあ。はい さんなんかバリバラ見てんのたまにたまに昔見たことある。何度か読んでいただいたことはありますが、はい、まあ NHK だからこういう番組できるっていうのはあると思います、ね、そうんですね。はい。うんいやでもどっちも見ないかも私は。<笑><笑><笑>えー、私を映さないでください。<笑>いかがですまたケスフリー。現在第二子を妊娠中のタレント小倉優子さんの夫でカリスマ美容師の菊地勲おし45歳。週刊文春の報道によると。 小倉さんと同じ事務所に所属するタレント馬越幸子さん25歳と不倫をしていたそうです。文春から直撃取材を受けた菊池氏は自宅マンションで小倉さんに不倫の事実を説明。小倉さんは涙を流し声を荒 ら, らげ菊池さんの携帯電話を壁に投げつけたということです。近くすぎ て, くすぎて、うん。ちなみにこのもちろんそのゲスなのはやはりこの、まあ、菊池さんなのかもしれませんがこの馬越さんどういう心境で。 お会いするんでしょうかね何ですかねこう奥さんが有名人とかにわかんない今こう売名とか、はい、なんかそういうことはないと思いますけどんなんかこう羨ましいっていう時あるんじゃないですかねあ の, あの有名人のタレントさんの旦那さんとにちょっかい出すみたいな何、はい、かこう横取り横取り系も あるんじゃないですかね山田、ね、さんどう思いますか、うん、まあそういう心理は女性にあるかもしれませんね、はい、で男の方は、はい、あのねあがえたあのよく昔から悪い言葉でね、はい、釣った魚に餌やらないって言葉あるでしょよくだから結婚する前まで優しかったのに結婚したら何もしてくれなくなったのを、はい、また次なる段階がなんか妊娠っていうところで甘く見る男の社長いるんじゃないかとは要するにこれでもう俺のとこから逃げないぞって言うんで老いたをいろいろしていくっていうようなねうん人もいるのかなという気もしないでもないし、うん もう一つ不思議なのはね、はい、どうしてね、涙を流して小倉さんがね、ゆうこりがね、はい、あ、涙流して声をあらあらあげてね。はい、それで、ね、あの、菊池さんの携帯電話を壁に投げつけた、誰が見た、誰が言ったんだ。ろう。玄、は、太、い、さん、そういう能力があるみたいです。有刊富士、甲子園、女子マネソード。七日に開幕する夏の甲子園。現在出場校が甲子園球場で練習を行っているところですが。 昨日大分高校の女子マネージャーがユニフォームを着て練習に参加したもののおよそ10分で大会関係者から止められるハプニングが起きました大会規定では危険防止のためグラウンドに立つのは男子のみと明記されているとかこの件についてネット上では規定は守るべきとの意見がある一方男女差別、理不尽すぎるなど批判の声も上がっています はい、山田さん、これは本当に賛否出ますが。ね、ありますよね。山、は、田、い、さん、どう思いますか。私は、まあ、まだず女性が、あの、必ずしも運動神経が悪くてね、危険だっていうこととも言えないと思うし。やっぱり時代錯誤かなっていう気はするんですよね。いわゆる、お相撲、あの、土俵の。はい、はい、はい。相撲とかね、はい、でも、相撲はスポーツじゃないんです。神事なんです。 あ, あれはだから回しをつけてちゃんとお宮みたいな感じな、はいはい、神社で奉納相撲っていうあの昔あった吉田新道ってところから始まってるんですよ相撲というのは、はい、ですから相撲でガッツポーズしちゃいけないっていうのは神事だからんです、ね、んだけどやっぱり野球はスポーツだと思うしうだからそこはあのちょっと差別化しないとやっぱり歴史とかをたどっていかないと何故にだあのその入任禁制なのかとかいうことをちゃんと調べないとこれは論じることはできないと思うんですよう 水が出るだけ幸せ作家、松崎菊哉さんの連載コラムではリオオリンピックの選手村に入った日本人選手団のドタバタ騒動を取り上げています部屋にバスタブがないトイレを流すと水が逆流するなどなど選手村の宿泊施設では不具合のオンパレードこれに対し、投入人を旅する時は覚悟していくものと容赦なく言い放つ松崎さん。 熱帯の国でシ ャ, ワーがシャワーがついてて水が出るだけ幸せと思えと、一刀両断してい平野、はい、さん、あえて難癖をつけているわけですが、まあ、旅行ではないで す,、ね、ないですけども、はいまあ、あの選手の方、そんなに不満を言ってます、まあ、不満 なんかちょっと情報は出てきておりますそうですかただ海外に割と出るあの以上んインタビューすればね、はい、それは出てくるでしょう何かしらの不満はね、はい、だけども今回オリンピックできるだけ奇跡だと思いますもんねああうだってあだけ工事遅れてるとかいろいろあって、はいはい、ね開催するんだって私も今びっくりしますからね、はい、もう聖火ランナーも襲われる危険性もあり、ねねね、ましたちね病院のことから何からもいろいろ問題が今出てますし、ね、だけど海外出てれば別にオリンピックじゃなくても、うん、その日本みたいな豊かな国にな なかなかないですよ。だってヨーロッパとかでも、私はイタリアとか行ったもそうだけど、まあだいたい時刻通りに電車は来ない。はい、ね、はい、もうしあのしょっちゅう簡単にストライキと思ったら突進やってくる、うん。ね、それでいてホテルに泊まってもお湯なんか出ないとか、うん、そんなのある人ゃバスタブがないとか、もうイタリアなんかしょっちゅうだから喧嘩するんですよね。あ, あのもうそれこそこれバスタブないじゃないかって、私のねやつにはあのクボに書いてあるとバスタブっ て, って あ,、はい、あ, あれはバスだってもうずっと論争してで粘るとあのバス だからそうやって結構粘んなきゃいけない辛さがあって、はい、むしろローマで泊まった時にはあのホテルで夜中にものすごい襲われるなんか、はい、あの衝撃があって、はい、何かと思ったら天井の壁剥がれ落ちて、はい、真っ白になった<笑>、えー、本当にホ、えー、ントに、ねね、ホントにホントにホントにホントにホントにホントにホン <笑>その重たいものではなく軽いものが上にだから、まあ、塗ったやつの上の部分だけで全体落ちませんまあ落ちてたら今いませんけど<笑>ちょっとねトラウマになっちゃいますけどね。